発売初日に 607,551 枚を売り上げ、11月8日付のオリコンデイリーシングルランキングで初登場1位を獲得した。キンプリといえば、同4日にメンバーの岸優太、神宮寺優太、平野志陽が二千二十三が2023年5月22日をもってグループを脱退すると発表。その直後に発売されるシングルとあって、ネット上ではファンたちが売り上げに貢献しようと声を上げており、 前作よりも数字が伸びることが予想されたが、発売初日でいきなりハーフミリオン、50万枚を突破した。兄弟曲の月読みは、平野が主演を務める7月期連続ドラマ、クロサギ、TBS 系の主題歌で、もう一つの楽曲、彩りも、高橋海人主演ドラマ、ボーイフレンド降臨。テレビ朝日系の主題歌に起用されている。販売形態は初回限定版 A、B。 それぞれ CD プラス DVD、通常版、初回プレス、CD に加え、ファンクラブ会員のみが購入できる、リアーティアラ版の4種類だ。なお、前作、トレイストレイス、9月発売は初回限定版 A、B、通常版の3形態でリリースし、初日売り上げは38万543枚を記録。キンプリは18年5月のデビュー以降、セールス面でも好成績を残してきたが、 すでに伝えられている通り、今回はグループにとって大きな発表があったばかり。メンバー5人体制は来年5月22日で終了し、翌日からは高橋と長瀬角の2人がキングプリンスとして活動する一方、平野と神宮寺は脱退と同時にジャニーズ事務所を離れ、騎士も秋頃に対処するという。来年5月までまだ半年あるとはいえ、その間にキンプリの新曲が出るかどうかは分かっていないため、 ツイッター上には、彼らへの恩返しは数字で示したい。感謝の気持ちを込めて複数湧いたう。などと宣言するファンが続出。新曲のヒットを心から願っているようです。ジャニーズに詳しい記者。そうしたファンの思いが数字に現れたのか。11月9日配信の ORICON ニュースの記事によると、月読み、彩りの初日セールスは、自己最高初週売り上げとなるデビューシングル。 シンデレラガールの 57.7 万枚を上回ったという、ネット上のファンの書き込みを見ると、月読み、彩りは発売初日の段階にもかかわらず、CD ショップでは、3形態とも売り切れの店舗が相次いでいる様子。ネットショップも軒並み、在庫切れで、リリース直後にして、すでにプレミア化しつつあります。どうキングプリンス。新曲の FC 限定版がフリーマーアプリで高額転売。 メルカリでは8万円で取引する人も、中でも入手困難なのは、やはり FC 限定の、リアーティアラ版だろう。DVD には、キングプリンスのノープランドライブという映像が入っており、10月5から25日までオーダーを受け付けていた。なお、専用サイトでは、ご購入は、お一人様合計3点までとなりますとアナウンスしていました。すでに販売期間が終了しているため、定価でゲットするには、 余分に買ったファンから譲ってもらうくらいしか方法を話さそうです。リアーティアラ版は定価だと1650円、税込みなのですが、ブリマアプリでは数万円まで値段が跳ね上がっています。メルカリでは8万円台でも取引されており、中には10万円以上の高値で出品している人もいました。どうネット上では、販売期間中に買いそびれた人から、リアーティアラ版、欲しかったと嘆く声が上がっているものの、絶対に、 転売ヤーからは買わないと意思表示する人も見受けられる。高額転売が相次ぐ現状に、本当に悲しい。お金儲けのためにプリーマーアプリに出品する人が理解不能。最初から転売する気なら買わないで。高額転売は許せないし、メンバーも悲しむよと、金プリファンはショックや怒りを覚えているようだ。メンバー3人の脱退対処が明らかになった今、過去のシングルやアルバムも、